クリエイターとオタクなら絶対共感する映画です。はやぶさつとむし、最高の映画をありがとうございます。本番行きまーす。よーい！カメラオッケー、オッケーオッ、やっオッケー、用意スタート。はい、どうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、こちら映像権には手を出すな。映画レビューをしていきたいと思います。かなりネタバレしてますので、見る方ご注意ください。 監督が早草務監督こちらですはいもう名作ぞろいですもう全部が響いてくるまさに日本で一番感性が近い 監督さんです本編時間は113分です監督自身体感としてはですねあっという間でしたえー、そしてですねメインはこの3方乃木坂46の3人ですで本作なんですが今年2020年の1月にアニメがされまして監督自身もですねその作品一番だけ見ましたただですねまぁ、あ、一話で鑑賞をやめてしまいましたえそれを今後悔しておりますで原作はですねこちら漫画ですえ原作者は大原住人さん大原さんなんですが高校時代の頃ですね 映画部に入りたということでもうやっぱ伝わるものがね違うんですよこの作品納得でした月刊スピリットで現在も連載中で昨日の夜ですね映画見てきたんですが今日の朝にですねもう早速開店の同時にですね新品で購入しましたそれくらいですね心に響きました金額がですね3121円ですこれくらいだったらもう大人買いしちゃいますねはいでこちらはですね最新刊すごい楽しみ 映画の他にも実写ドラマというものをですねまた今年にですねやっていたんですよ地上波でこれも後で知って何で気づかなかったんだろうともう悔やむほどですももう見る方法としてはもう有料で はい、であらすじはですね人並み外れた空想力を持つ浅草緑金儲けが好きな長身の金森さやかカリスマ独務ながらアニメーター志望の水崎燕の3人を主人公にえ女子高生によるアニメ制作活動を描く作品ですさまざまな要素が組み合わさっておりましたはいでここからですね監督が気になったポイントをですねちょっとずつ紹介していきたいと思いますもうネタバレ全開なんで気をつけてください でまずですね、こちら冒頭にもですね、言った通り、映像クリエイターとオタク、このですね、どちらかに当てはまる人はですね、もう共感できるポイントがもうバンバン来ます。クリエイターとクリエイターが意見をですね、出し合うところがもうバッシュバシュ来ました。で、そのですね、えー、頭の中のイメージ、そこの部分に関しては、劇中ではですね、AR 的な感じでもう線がですね、画面上に走りまして、そこに 3D のですね、ものがドーンと出てくるんですよ。その映像表現がわかる これそれだったらこれがって待って厚く飾れるワクワク感伝わってきました。 はやぶさ監督の作品を見ればわかる通りですね、突き抜けた感がすごいんです。で、今回特にですね、3人でほとんど行動するので、わちゃわちゃ感、ドタバタ感がね、見ていて面白い。特にメインの探検帽子をかぶったですね、斎藤厚子さんが演じました、緑が特に強烈でした、まあ。仕草だったり、喋り方、歩き方とか、目の動かし方、遠目から見てもシリエットでわかるぐらい、これくらいもキャラクターで見せる映画面白いんです。 クリエイターとプロデューサーのですね、関係がすごいわかりやすく出てきます。基本ですね、自分も含めてクリエイターって自分の頭で考えた理想のものを出したくなるんです。で、そこをですね、ジャッジするのが今回、金森というですね、長身の女の子がいるんですけども、まあ基本、金、金、金、金なんですけども、その二人のですね、クリエイターを統括するプロデューサー、なんでクリエイターってこんなめんどくさいのっていうあの感覚、わかりますね。変なところでこだわるんですよ。え、そこですか誰も 見てないですよっていうところもこだわっちゃうんですよ自分もまあそんなところは見ていてですねあーあ る, あるって思いましたで続いてですねこの絵が泣けます映像拳とロボット研究部というですね2つのグループがですね合体して一つのアニメーションを作るという話になるのですがロボ金の ロロボットにかけるるをですね熱く語る場面もうここはね正直あんまりロボット詳しくないですもうガンダムとか一本目見たとないんですけども物質の中でもボロボロ泣きながら語るんです俺たちが求めているロボットはそんなんじゃないんだっていうのをぶつけ合って最後ですねそこで和解するんです和解したところのシーンがねもういいんだよまたこれが俺はトイレで。 コッックピトトのイベントをしてるって言った時に a 検のクリエイターあたりがわかるわーって握手するシーンまあ、部活は違うけども同じものを持っているなといういっす二足歩行ロボットの難しさ、まあ、人間の身長よりもですね高ければ難易度が上がるんですよなんでアニメーションや漫画でできているのに実際に実現されないのかというところも語ってました 俺たちはそのロボットにロマを求めてそれを作ろうとしている、まあ。とにかく理想と現実。まあ、これは別にロボットじゃなくてもいいです。まあ、映画でもいいですよ。想像する映画と現実のリアルな世界。このギャップってやっぱりそのクリエイターにとってすごい頭を悩まされるというかそこで苦しめられるんですよ。その苦しみとしてそこを勝ち取る力、もうモチベーションというかもうやる気、その部分のね 中盤以降からですね、現れる桜田日和さんが演じる、ドウメキというですね、もう名前からしてすごいんですけども、部活動のえ音響部かなもう部員一人なんですけども、すごい狭い個室が与えられてまして、もう部屋中にですね、録音されたデータがブラー と、その学校自体の部活動がたくさんありすぎてですね、配布させるか統合しましょうみたいな、そういう話なんですよね。クリエイター二人がドウメキを部屋からですね、出てくださいみたいな感じで行くんですけども、まあ、そこでですね、緑がですね、気づいてしまうんですよ。最終的に音響部もですね、合体します。えー、このシーンを見るためにですね、劇場に行ってもいいんじゃないかっていうぐらい素晴らしいシーンがこの後に続きまして、それがですね、映像はないけども、音響効果だけで情景がリアルに浮かび上がるシーン。これを体験できます。 のタグを使って巨大ロボが起動するときにギューンってそのスイッチを上げるところとカニっていう怪獣が現れている吐息だったりその爪のガシャンガシャンの音だ地響きとかうなり声とかその距離感だとか空気感だとかが伝わってくる場面ほんとかったですこれは自宅じゃなくて映画館で見てください本当にいいです震えました 早草監督ということでですね今回も顔芸大量投下されておりましたいやーやっぱ顔芸だな役者さんって顔芸ができれば演技も大体いけるんですよもう顔芸ができればもう役者はピカイチっていうですね、えっと、自分なりの、まあ、3人も含め脇役もエキストラもですねもうみんな振り切ってるんですよこれだね やっぱ感情をねもう出す普通の映画とかってまあ喜怒哀楽っていうのはあるかと思うんですけどもはやぶさ監督のはねもう出しすぎ<笑>みんな泣くしーもンもうワ ン, ワンワンワンワン言ったりね、まあ、なんか怒る時ももうね目このやろっていう感じで出していくんですよやっぱ感情って必要だな自分の映画もですねもっと感情を込めたいと思いました早や監督 やっぱオオママーージジュュが多いパロディだねこの映画なんですけどもドラマ編と映画編で微妙につながってまして全6話あるんですがその6話分をですね映画版の冒頭15分から20分ぐらいにですねダイジェスト版的な感じで黒澤明監督の「羅モ門」っていう映画があるんですけどもあ私見ました私見ましたあの時っていう感じでもうどんどんどんどん回想からまたさらに回想に入るみたいなうまいねで初めて見る方でもですねあこんなことがあったんだとですね ね分かって面白いしドラマを見た人はまあ復讐がてらですね楽しめるかと思いますまああとですねこちらは多分実写版のみかな初めてのおつかいナレーションが流れる場面では本当に笑いましたこの周りはですね草やぶなんですけどもそこで2人が歩きながらさあ2人で行くぞっていうところをですねこんな感じですねさあ始まりました緑ちゃんとつばめちゃんえっあれれれれれ緑ちゃん似てねえな あとですね、まあ、本当にすごい小ネタなんですけども、ハまったシーンがですね、緑がですね、よし、頑張るぞって言って、物質を出ていくシーンなんですけども、興奮してですね、いつも出入りしているドアの引くのと押すのを間違えてみ、も、ま、う、あ、本当に一瞬なんですけども、もうわかるなって、自分もなんかこれだと思ってる時って、もう本当そっちしか行かないんですよ。なんかそういうところ拾ってくれるのって、 思思い思われれりらそのです、ね、4人のキャストのうち3人がですねこの映画に登場してきました見る前はですねその3人が出てくることをですね知らずに見たのでちょっとびっ ししました浜辺さんが出るわけないよなと思ったらホに浜辺さんでした映画監督を目指す和臣役を演じた赤瀬さんいい演技してましたねえそして湯が、ね、役を演じました福本さんリアル剣士でこれアニメでよくある実写版じゃんぶっちゃけクレジットを見てええー、って思いました、まあ、それくらいうまかったってわけですねでワンカットにですね実はその2人共演するシーンがあるんですよもうフリフラと全然違う関係なんですけども嬉しかったですね はやぶさ監督の前作、フランブルでですね、登場した。もう高島さん出さないで本当にね、面白すぎる。マスクつけてね、大声で笑えないんですよ。もう本当腹筋痛いから。だって、こんな人いるこんな先生ですよこんなのアウうなんでそれ出すの原作どんなってんのね すすごい24感があるですね生徒会なんでそんな金かけてんのみたいな何あれもんなんかスワットみたいな人めっちゃいるんですけどもグレイスエマさんなんかすごかったなんか撮影当時中3だったらしいです貫禄がやばい部活動 もう部活動ががカオスすすぎるぐらい数が多い数多んですよモノマネ部、受験を考える部、保存食同好会、テディービア研究会、生態模写部、浄水部、下水部、そして伝令部、伝令部最高部活動と部活動をですね、伝令伝令ってですね、走ってくるんですけど、もう声でかくてうるさいよね。もう分かったから何、何そんな大きくい毎回ですね、金森がうるせえよって言うんですけども、なんかこの、しょうもないの好きだな。全力でやるのってやっぱいいと思います。いや、ほんとですね、見た後、興奮が冷めます。 でしたこの作品をもっと深く知りたいと本当に思いましたまあ、だからこそ漫画本を購入しましまたやっぱねあとねクリエーターとオタクの方はね響くものがあるかと思いますよ。めちゃくちゃゃく響きました はいというわけでですね映像券には手を出すなむちゃくちゃおすすめなのでぜひ9月25日から公開しておりますので喋った中以外にもですね本当にたくさんの面白い要素がもうたんまり詰め込まれてますので本当にですね最高の世界を見させてくれる。 一歩だと思います。はい。えー、このチャンネルではですね、こういった映画レビューの他に商品レビューだったりですとか、いろんなジャンルに挑戦しております。えー、もし、ね、よかったらですね、いいねつけていただきますと、めちゃくちゃ嬉しいです。今後もですね、面白い映画はですね、こういった形でですね、映画レビューをどんどんしていきたいと思いますので、え、興味がある方ですね、チャンネル登録もお願いいたします。というわけで、また次の動画で会いましょう。ほんと面白いんで、おすすめです